どうもです、ちょっと珍しい画角ですねこの感じはあの、昨日グーグルである仕事がありましてで今日もちょっとグーグルにねまた伺うんですけどそれでホテルに今泊まってホテルで撮っております朝朝何時8時ぐらいかな眠いっすねちょっと声がおかしいんですけど行っててそこをお許してください で今回なんでこんなねだらだらと喋り始めたかっていうとあの昨日ですねそのグーグルの仕事がグ、えーグル、まあ、にねグーグルフォーエデュケーションって言ってグーグルの教育分野の場所があってねすごく今力を入れてるんですよグーグルが。でそのイベントだったんですけど政府の方文部科学省文科省の方とか、えー、経済産業省経産省の方とかあとは全国の教育委員会の。 方とか、まあ、実際の先生、学校の先生あと企業の方とかがね、えー、来ていただいて、まあ、その皆さんの前で自分の活動を活動についてねちょっと話をするとでその後に、まあちょっとにグループセッションっていって別れて、えー、自分のところにも、ね、あの興味ある方集まっていただいていろんな方と質問を受けたりとか議論を交わしたりとかっていうのを機能してきました。 でまあ、その感想をねこういう一人語りなんてだらだらラジオでやればいいかなと思ったんですけどまあ、ちょっとせっかく昨日の今日でなんか感情がね、まあ、残ってるというかこう鮮明なうちにいろいろ話せたなぁと思って喋ってるんですがで そ, うそう昨日でねそうすごいいろんな方と喋ったのと声喉を使いすぎたせいでねこんな声なんですよねあちなみにあこれまた別の時に多分話すかもしれないですけど夜はあの「キズナアイちゃん」わかりますキズナアイちゃん の、えー、とプロデュースされてる代表ですね大阪代表っていう方がいらっしゃってですね大阪さんと昨日ご飯を夜食べに行かせてもらってもそれもまたねすごく刺激的な日でねまた別で話しますでまあまあ そ, うそんなことがありましてで最初さもう政府の方とか本当すごい方なわけですよ皆さんうんすごいですなん経歴からのねすごい方が多くて。 だからねイメージがわからなすぎて緊張しなくてそう結構緊張するんですけどそういう場面そうでまあ去年から割とね社会人の方の前でお話しさせてもらう機会を色々いろいろだきまして。 あれでそファンの方の前とかじゃなくて全然自分のことを知らない人の前で、えー、自分のことを話すっていう機会を結構頂 い, いててですね、まあ、多分その数が結構あったので余計にこう、まあ、なんとかなるっしょっていうかもうなるようになるしかないよねみたいな開き直りがね最近強くってそれもあって緊張しなかったのかもしれないですけどで実際ふ蓋を開けてみたらやはり、ね、すごい方がいらっしゃってて<笑>ただまあ率直な感想として やっぱこの一見ね YouTube で教育っていうまだまだ変わってる分野というか異質な分野ちょっと珍しい分野と思われがちなとこですけどうんちゃんと理解していただけるというかこうポジティブに受け止めていただける可能性があるんだなっていうのをすごく昨日は感じましたさっきもね 話したように去年から社会人の方の前企業のね方の前で話をするみたいなことがあるんですけど当然自分のことなんて知らないわけですよでやっぱり 社, 社会的にというか世間的にはユーチューバーっていうだけでもえユーチューバーみたいな<笑>ふうに思われがちユーチューバーでしかも教育みたいなで珍しいから聞いてみようってなればいいんですけど、まあ、どうせ大したことないだろうみたいな やっぱり思われることもあって喋ってるんですけどその喋ってる回に他の方を目的でいらっしゃってる方もいるのでもう自分が話してもとスマホをいじったらなんかね全然木上の空みたいな最初<笑>とかも普通にそうういのがザラなんですよ全然みんながこう一生懸命聞いてくれるなんてことはないそんなね恵まれた環境ってなかなかないわけででもそれはそれで楽しいわけですよもう今回話がそれまくりの回になりますけど 自分ですねあの人前で話すときに1個こだわってるというか、絶対にこのあ自分のしゃべったことが、まあ、ある程度いいものだったかなって、一つの指標があって、それがあの最初始まるときって、その登壇するときに、上がるときに。で、基本的に、やほにゃのハイチさんですっ て, 言って言われたら、まあ、拍手するじゃないですか、みんな拍手するでしょ、学校にさ、全然知らないなんか人が来て喋ってるときに、なんとか で, やるですっ、ね、て、やるじゃん、拍手。で その終わったあとでありがとうございましたって言ったらもも拍手でしょその終わった後の拍手を最初の拍手よりも必ず大きくするおで大きくするのが絶対条件だしその大きくなった度合いによって、まあ、この喋った何分間何分間何分間が、まあ、来ていただいた方にとって有益なものになったかどうかっていうのを一個の指標にしてるので当然ねこれね あの終わった後の方が拍手って大きくなりやすいんですよ。なぜかっていうと、みんなもイメージしてね、学校でさ、今からさ、1時間は40分か、40分、50分くらいでさ、話を聞くわけよ。で、最初はさ、誰だよ、こいつと思っても仕かない話、めんどくせぇな、ダリーな、寝ちゃおうから、寝たら先生に怒られるしな、みたいになあるでしょ。で、終わった後はさ、その話がつまんなかったとしても、終わったーっていう開放感だから、気持ちにさ、余裕ができてるからさ、拍手って大きくなりやすいらしいですよ、多少ね。 だけどもしそれがいい話というかみんなにとって有益な話ちょっと聞いてよかったなと思ったら拍手って自然に大きくなると思うんですよもうねまたまた話はそれますけど自分学校の先生昔ね先生に「拍手っていうものを大事にしろ」って言われたことが多分小学校の時だったと思うんだよあの一号一句ちゃんと覚えてないんだけどそれがね今でもすごく残ってて「拍手っていうのは誰のためにするんだ」 それは相手にに感謝というか敬意を伝えるるためにするだから拍手も挨拶も同じなんだけど相手に聞こえなかったら意味がないんだって言われたことがあるの自分それすごく思ってて今でもだから拍手は絶対適当にしないの絶対大きくする聞こえる気候相手に届けるために拍手をしてるんだからもちろんね拍手したくない時もあるわけよその時は俺もねまだ、あ、ちょっと精神状態だから緊張だからさ、まあまあ、そう別うもあるんだけど まあ、場を崩さない、なんかさ、あんまり大きくやりすぎるとさ、と場的にまずいときもあるんで、まあ、TPO を分けるけど、でもやっぱりある程度もね、普通のときはもう、拍手って、こうやって手合わせるよりも、こうやってずらしたほうが鳴るんですよ、ここ。こうやって、うっすらやっがね。そう、とかやったりとかね。まあ、あんまりさ、激しい音なさせたら、クレームみたいな拍手になっちゃうから、そこもちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、まあ、そんなこともあってですね。まあ、それで昨日に関しては まあまあまあ、でも自分の中ではあの話したね喋った内容とか喋り方に関してはちょっと反省点もあるんですけどやっぱりタートで毎回毎回反省点やるからからでもまあ自分の中では、うん、ある程度皆さんの反応的には良かったのかなというふうには思っていますでまあそうでそう、ね、いろんな議論を交わさせていただいて本当にその経産省の方多分、ね、あの政府の方ねとかでも大学の大学院の教授をされてる方とか いろんなことはもう教育委員会の方とか。で、やっぱり当然ね、自分のことを知らなかった方の方が圧倒的に多い。すいません、今まで知らなかったんですけどって。当然ですと。全然構わないんですみたいな。<笑>でも、こういうの知れてよかったですとおっしゃっていただけたりとか、YouTube で教育っていう選択肢があるんですねと言っていただけたりとか。自分はいつも言うように、自分のチャンネルはもちろん大きくしたいしね、自分のチャンネルの認知度を上げたいっていうのもあるんだけど、 他のね、例えば、呼びの匠くんだったりとか、いろんなさ、いるからさ、いろんな、その、授業をしてる、授業だけじゃないけど、でも、授業をしてる、活動頑張ってる人たちが、YouTube で教育があるっていう選択肢を知ってもらえることがすごく大切だと思ってて、それが、自分だけじゃなくて、YouTube で活動してるみんなの発展につながるし、それがみんなが盛り上がることで、自分にとっても利益があるわけだし。だから、 そうやって知ってもらう、やっってて知もらいつもそういう話す回では必ず最後かなに言うのが「自分の名前を今日覚えていただけなくても大丈夫ですと」ととある男が授業してみたとチャンネル名が、えー、とーなんかあったなーぐらいのでも大丈夫ですただ YouTube で勉強ができる YouTube で教育っていう分野があるっていうことだけは今日ぜひ頭の中で置いていってくださいっていう話をいつもさせてもらうの。 で、まあ、それがある程度もちろん百5 0人ってさ50人全員が伝わるわけないんだよそんなことはできないんだけどまあ俺のトーク力もまだまだだからねでもある程度伝えられたのかなというふうには思ってますで実際ねその学校関係者の方と教育委員会の方とお会いしたのは多分初めてで今回でどういうふうにとらわれるのかなってうそういった意味のワクワクと不安っていうのはすごくあったんだけど 実際すごくくポジティブに受け止めてくださって多分ね今年中にあるプロジェクトがちょっと動きそうなんだけどちょっとまだ言えないんでねあの関東のある都道府県の教育委員会の方がすごくなんかプラスに捉えてくださって「ぜひ何かやりましょう」って言っていただけたのでもしかしたらみんなの住む地域でね自分の動画があの公式公式にというか「あの先生が何か言ってました」みたいなことが これれかから起こるかもししないしまあ現にね個人的な先生で使ってくださ っ, たってる方でいっぱいいらっしゃるの実はあのー、使っていいですかっていう許可書発行を一応ね自分のホームページでやってるんで結果まであるんだけどただ、あのー、個人だとね何 々, 学何々高校でって言えにくくてオープンにはしないでくださいっていう方がほとんどなのでだからみんなの、ま、とこには言えてはいないんだけどでもやっぱ学校の先生とか校長先生とかないろんなところで使ってもらってるのでまあもっともっと いろんな場で、なんか、みんなにね、それを喜んでくれるかどうか分かんないけど、うん、はい、先生みたいな、なんか動画、今日学校でみたいなのがあったら嬉しいなとは思いますね。で、まあ、ちょっと僕は今回、今何分話してるかなああ、もう10分ですね。じゃそうそう終わりに向かいたいと思うんですけど、まあ、今回思ったのは、この 学校ってみんなにとってはまあつまんなかったりとか苦だ、まあ、ったりとかする方も多いとは思うんだけどやっぱり先生、まあ、いろんな先生がいらっしゃる当然先生も人だからさあの い, い, いい先生というか、まあ、お前どうしたっていう先生もまあいらっしゃるわけよ。ただ昨日、まあ、そういう熱意を持ってやってる先生教育を学生がにとって有益なものにするのが教育だっていう熱意を持って。 まあ、みんなのためにって言うとちょっとおこがましいけどねでも変えていこう変えていこうって既存のものじゃダメなんだもっといいものにしていこうって一生懸命動いてる活動してる方それはもう政府の方しかり教育委員会の方しかり学校の先生しかりいろんな方が本当にいらっしゃるだからみんなが学生のうちに変わるかどうかって言ったらそれはわからないしただみんなが成人していつかもしかしたら、えー、パパママになって その時にみんなの子供たちが生きる世の中の時にはみんなが受けてきた教育とは本当ガラッと変わるような学校教育になってるかもしれないそれが昨日のプレゼンでもあってねああ面白いなと思ってうーんもちろんまだ未来の話だし全然現実味がまだねある話ではないんだけどでもいろんな問題を一つ一ついろんな人の力を借りてクリアすることでやっぱり教育は変わるしやっぱ教育って面白いなって心から思ったんだよね で自分も自分は YouTube もやってるしもちろん YouTuber っていう場所でこの場所は大事にしていくんだけど YouTube としては大事にしていくんだけどいろんなことに参加させてもらってあの自分もねあの YouTube で教育でお金を稼ぐっていうことがミッションではないので教育に何かいろんな形でこれから携われたら、まあ、携われる気がするので、うん、変えていけるようにね自分なんか。 力を発揮できたらなと心から思っ た, 日でしたそうなんでこの話をしたかったんだっけななんか伝えたかったんだよねみんなにもうーん結局頑張るよっていう話はしたかったのかなちょっとうまくまとまんなかったけどうんかなあそうそう最後にそうだあれを言いとこうあのね去年あたりからさあの忙しくさせてもらって、あのー、動画投稿の頻度が減ったりとかさ 勉強動画、授業動画の方が準備がやっぱ時間かかってしまうのうこでこうやって喋るのはさこれ喋ろうって思って喋ればいいじゃんしかも今回の動画とか編集入れてないからさ取ってポッてあげれるわけよでも授業動画は編集はないんだけど俺らはただやっぱり準備が結構かなりかかるの で, でなかなかね、頻度が減るとさもう他の仕事しなくていいから YouTube の動画もっと上げてくださいとか科目増やしてくださいってもう僕の成績を上げるためにもっと頑張ってくださいとか普通に言うからねおーって思うんだけど もちろん気持ちは分か る, 気持ちは分かるしあそれで期待してくれてる頼ってくださってるのは本当に嬉しい本当に嬉しいしこの、えー、チャンネル YouTube の活動自体を無下にしようとかここをほったらかしていいやなんてことはみじも思ってないないんだけどさっきも言ったように自分はこの YouTube っていうフィールドから教育に関していろんな影響を与えてこう変えていくきっかけを作ってっていうふうに思っているけども ここだけでとどまっていたらここの今手の届く範囲しか物事を変えられないんだよね手が届かないんだよいろんな場所に行って場所を変えて手を伸ばさないと広がらないんだよねだからここの活動はもちろんやっていくし授業動画ももちろん撮っていくしいろんな動画撮っていくんだけども他の活動もしてで結果的に今今のね今みんなが勉強しているみんなには 直接還元にはできないかもしれないんだけど未来の教育、これからの教育を考えたときにそこに何かプラスのものをという意義を持ってやっているのでそこはご理解いただけると嬉しいです、はい、という話でした<笑>すみません、だらだらと話しましたけど、まあ、お付き合いいただきありがとうございましたこれからですね、ちょっと YouTube で勉強会なので またグールに行ってくるんですけど<笑>まあこれ投稿してるのいつだろうね、週末とかになってるかもしれないんですが、まあ、皆さんも、あそうそうあのだいぶ暑くなってきたんでねあの、体調管理気をつけていただいて、えー、土日か平日か分からないですけど、今、あのー、皆さんも頑張っていきましょう。はい、という話でした以上ですありがとうございました。